お花紙を使ってつまみ細工の要領で藤の花を作ってみました紫色と白のお花紙を使います縦半分に折ったら正方形を作りましょう大きめの正方形が2セットできました残った部分で 小さめの正方形を4セット作ります。これで藤の花1房分です。半分に折ったら白と紫を分けます。角のところにボンドを少しつけて2枚重ねて貼ってください。白い方を上にして直角のところにボンドをつけたら端を底に貼り付けます。 大きいのも小さいのも全部用意しておいてください。裏返してボンドをつけて貼ったら。少し膨らまして花の形にします。これで花一列分ができます。一番先になる小さな花に。ボンドを少し多めにつけて、ぎゅっと貼ります。次の花に。二箇所ボンドをつけたら。 そこに挟み込むように一つ目の花を貼ります少しだけ重ねてください小さめの花4つ分を先に貼ります最後に大きめの花2つを貼ります 細めに切った色 画, 用紙色画用紙を2つに折ってボンドをつけて花の根元の部分大きい花の部分ですねそこを挟み込むようにして貼ります。 貼った画用紙を開いて。いらない部分をこんな風に切っていきます。開いたところにボンドをつけて、台紙に。少し間をつ開けながら貼っていきます。これで。 花の部分が完成しました。次に葉っぱを作っていきましょう。緑色のお花紙をこんな風に折ります。それをさらに2つに折って直角三角形にします。半分の半分に折ったら根元の部分。 いらない部分切り落として屏風折りにしますそして開いてくるっとこう折り返すと葉っぱの出来上がりです先ほど作ったお花の根元のところに少し空いてるようにして押し付けるようにして貼っていきます 真ん中から外へ振っていきましょう葉っぱが腫れたら裏返してはみ出している画用紙を切り取りますこれで完成ですビラカンザシのような虫の花が出来上がりました たくさん作って藤棚のようにして飾るときれいでしょうね。